はいどう も, ー、はい、どうもー水たまりボンドですお願いしますでも一応頑張っていきましょうというかね、はい、サブチャンネルですからねあそうだちょっとこれ今消えちゃっててさ何あ大丈夫だった何でもないえ今日は、うん、水溜りボンド初めての、うん、マインクラフト見たことあるないマジで触れたことないんだマジでないすごいな稀だなゼロよ YouTube 動画 YouTube 動画をうマイクラの実験見ない 1回も本当に知らないかマイクラを知らないからマイクラ実況見なくない見てる見てる初めましょなん で, ん な, んでなんか普通にどういうのなんだろうなってそういう興味でね、うん、俺ゲームでしょあんま興味がないからどうだまあそうかそうかそうか、ね、いい機会としてやっていこうと思うんですけど、うんはい、なんか「おしゃべりマルチ」っていうアプリがあるのでおしゃまるね知らないでしょおしゃまるだよ おしゃまるもマイクラも知らないでしょ僕らが今作ったステージというかそこで遊べるようになるらしいだからみんながここに来れると、うん、水たまりボンド村に来れると本当に今から始めるぞっていう人、うん、とかに向いてるものを作りたいしそうだねまう、あ、えすげえこんなん作れるんだわかるわかるっていうのがいいんだけどそういうのは多分難しい、うん、だから例えば俺だったら水たまりボンド、うん 作られたらかっこいいよ。マジで。水溜りとボンドでもいいし。そんなのできるの。できるできる。うん、やってみるじゃん。え、いい。え、じゃあ、まず、俺。ツルハシみたいなと思ってんだよな。なんで俺ツルハシ持ってるの。いいな。自分で選んだの。の鉄の斧、うん。でね、な、トミーがどこにいるんだ。あ、いたいたいたいたいたいた。関係あば。ここはトミー。 ちょっと向かいましょう、うん、なんか穴<笑>…すごいな穴ぼこぼこやってて、カンどこにいるの落ちたこんにちはえ、どこカントいるのトミーがここに水溜り作ります、うん、ここなんか、結構大きめに作りましょう、うん、あ, あ、ぽい色だったらなんでもいいのね俺はえ、そこに作るのえすごい遠距離やるじゃんなんか謎の現象きたうん、ね いや、それがマイクラだよ。立ってからやんないと。あ, あ、そうか、水が出ちゃった消すどう。うこのさ作戦。おー、繊細。繊 細, 繊細的なやつを作りたいからさ。うん、黄色いパッケージじゃん。なるほど。水たまり簡単すぎるんだけど。じゃ文字でも書いていってとくれ。え、どっかな。ここね、ちょっとなんか並べて、 どのくらいの大きさにするかっていうところも多分大切なんだよね間違いないとりあえずどんどん積み重ねていきますかイメージ作りなんかじゃあ俺全部水色にす水色と青にするわだからもうここの簡単とこいいそれだから俺の作ったボンドだけが その建物としてあるっていうああいいじゃんじゃあでけえボンド作ってなだからそうすっからできんのかなお前全部水浸しにするっていう、うんうんうん、もうちょいいけんなごめんなんか穴開いたんだけどどこに<笑>打ちすぎていやそれ本当に危ないやつじゃない<笑>何いやし死ぬやつじゃない死とかあんのお前いやわかんないよ あるだろう、でもなんかこのゲーム見てくんない俺ヒカキンさんがやって一回死んでるの見たことある結構死んでた勝てないって言ってはいはいよしランキング出ないはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい <笑>いやなんか俺なんか水が上に立つっていう最っの状況を起こしてる。お前すごいじゃん。<笑>すごい横折ってない水が立つっていう状況起こしてる。すげえすげえすげえ。それあんまできないよ。対象なってるな。 これにボンドって書こうかわかりやすくうんうーって書いて今、ま、ふわふわなものつけてる最後に、うん、<笑>えこんなさんか氷とかさなきゃいけないなんていうめんどくさがある普通水ありそうじゃないなるか これ水じゃない。水じゃない、水。っそんなわけないか、さすがに。理不尽なことないか。え、もし水だったとしても、理不尽じゃないと便利だぞ。多分あるし、ね。<笑>聞いてみるわ。中で、ね。それが。水ってありますよね。 それだけは聞こうだってやってることおかしいよってなるじゃんうんそれまなプレイしてる人からしたら二度で間のことする作ってな壊してと<笑>かしてなんかすごい隆起してるし<笑>なんでこれなんであと<笑>それはなんでなのあのちょっと逆さえさ全然一見水に見えるブロック見つけたぞ一見<笑>なこれでいこう時間だね いやったもんね。水。まだ<笑>広がってきた。何なんだろうな。氷まだあるから一応壊しちゃうね。こんなに素直なんだ。水って。えー、壊すんじゃん。もういらないもん確実にあんな。<笑>いろいろあるだろ。<笑>まず水 も, もないんですよ。こんなさ。 ンドめっちゃ下手だぞ<笑>あでもいいのかポンドは頑張ってる方だろ頑張ってる方だろ<笑>その5何つのピクセルで一番いい文字だと思ってるよいやただ<笑>ただ水漏れたなあ<笑>そこあ俺らの象徴として2個このブロック置いておくわ俺が今消したらそれはいはいということでね、うん、めちゃくちゃなんか盛り上がった結、ね、局楽しかったなこう来たねこう来たってまあもともと楽しかったけどいやもうこう来たよ初めは分かんなかったから まあ、こうやってやんのかっつったらだんだんそうえマイクラらさあやんのダメなの何をサブちゃんでい や, やってもいいと思う楽しそうじゃないこの感じ楽しそう楽しそうでねおしゃまるってところでね、はい、マイクラのこの町に入れるので、はい、おしゃまるっていうものを入れて、うん、であの、画像が入ってると思うんですけど、うん、僕らのこの今まさに作ったあの、うん、僕が適当にやったとことか、うん なんか歴史が入ってるわけよ、もう。そう、俺らの歴史。<笑>はい、ということで、はいサブチャンネルでした。ありがとうございました。